では、私たちは借り取るね。はい。なんでしょうか、ここは通しません。 私がここにいること誰に何でしょうかここは通しません私はダブリンだ邪悪を壊滅しうるは入門さ意志<笑>を堅固にするは規律。ここを守るのか<笑>早すい前に進むぞ 命令があればお忘れしません邪クを壊滅しゅうるはモ猛さ視界良好私の炎は熱い邪クを壊滅しゅうるはモ猛さ一撃を食らえ固定完了 一班雷鳴は、踊らせ武士を堅固にするはキーまだなの大東エビクリア次何でしょうかこのハルバードの鋭さは立てざありませんよすぐに終わる了解了解 邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。ク 私に行かせ噛み付いたぞアーツの治療範囲に入れすぐに片付けるでかルーーをそイトウェールをクリア 次すぐに終わるはいはい私に行かせてもらおう一分、はい、準備完了はあすまんねえちょっとこの辺回ってくるわ